はい、こちらスターバックスの新メニューハムクリームチーズカンパーニュマサラダカスタードあマラサラだったっけどどっちだってああカラメルなか、ね、ケーキはせんじゃなくてカラメルのオートミールケーキミックスパフェケーキ豪華ですねカフェミスト スイートミルクコーヒーカフェオレロールワッフルサンドそしてコーラフラペチーノ全、ね、9品をいただきたいのでかコーラって聞くとちょっと、うん、あれと思われたかもしれませんがやっぱり気になるんですよねなんか本物のコーラではないという情報もありますしそれで、ね、<笑>気になったね飲んでみたいと思いますそれではチャンネル登録よろししくお願いしますまずはお食事ってことで石釜カンパーニュからいただきたいと思います ハムクリームチーズうーん確かに朝食にすごくある組み合わせですけどどうなのかな中身はちょっとハムやチーズ飛び出していて中からところどころでチーズの白さが見えますの、ね、ではいただきます<笑>スターバックスのコーラはいかがかしら炭酸が苦手なあなたにも飲める ええ結構コーラと聞いて若干不安だったんですけどスタバのコーラはあれがないので私でも飲むことができますまあ本来のコーラがお好きな方からするとちょっとがっかりされるかもしれませんが私は好みですねそれにパンやスイーツもいつもながら美味しいです豪華なケーキや ハム、チーズさらにはコクのあるカスタードにそれらとよく合う苦めのラテコーヒー本当にいつも美味しいですそれぞれの詳細はこのあとすぐごちそうさまでした最初に食べたちょっと待ってください 最初に食べた石窯カンパーニュは固めのパンの上からうまみの詰まったハムとチーズが入って挟まっていて噛んだ瞬間にそれらがうわっと広がってきて美味しかった朝から結構パンチのあるものを食べたい時にいいですね次に食べたワッフルサンドベーコンエッグチーズワッフルはかなり柔らかめでふんわりしておりベーコンやのうまみやチーズ 卵のソースというか味、黄身がワッフルに染み込んで、<笑>噛んだ瞬間にワッフルのしょ優しい食感とともに強いパンチが飛んできますね。なので、ちょっと食感とギャップを感じたい時にいいと思います。そのここで一旦飲み物を入ってカフェミスト、確かに泡は軽いミストのように軽いのですが、それ以外は。 まあ、シンプルに苦めなカフェラテといった印象ですねなのでかなりシンプルなのでただ味を苦めのカフェラテを飲みたい時にいいと思いました次はカ、えー、フェオレロールですね結構生地がもっちりしていて噛んだ瞬間にその中でふんわりとした優しさが出てくるのですがカフェオレはあまり感じられなかったかな 温めてもらったのですが温めない方がカフェオレは感じられたかもしれませんですまあ生地のもっちり食感味わえなかったので一長一短なのかもなるとかもしれませんけど続いてマサラなカスタードクリームあれこちらはもうかなり生地が弾力があって中のカスタードクリームはうまみとコク甘さがある甘さで美味しかったですこのカスタードクリームでシュークリームを食べるのがあっといけない カラメルルのオーーートミールケーキを忘れていましたなるほど、まあ、結構オートミールは無味な味そオートミールそのもの結構味がないっていうのは自分も過去に食べたことで分かるのですが、ね、これもまあ例に漏れずと言います か, かオートミールといえば味は そ, そこまでなかった甘さはかなり控えめなんですけどカラメルもちょっと量が少ないのか苦もがあまりなかったですねただシンプルにオートミールだけ食べてるような その上にクリームがのってますがどうかなっていう印象ねまずくはないのですがわざわざいつ食べに食べたいかと言われる と, ちょっと少し微妙な印象ですねで次に飲み物のクリーミースイートミルクコーヒー本当に<笑>コーヒーがかなり甘めで上にクリームも乗ってますのでだろういわゆるフロートのような味わいを楽しむことができました何だろうな 甘いんだけどただ氷があるのでクリームが混ざりにくいには若干難点ですで最後に食べたのはミックスパフェケーキいろんなものが上に乗っている豪華なケーキですがちょっと下に崩さずに食べるのには苦労はしますが ど, れどの口に入れるのでちょっと話がまとまらないな<笑>中に入れた瞬間にイチゴの甘酸っぱさやマシュマロの弾力 生地スポンジ生地のしっとり食感などいろんなものを楽しむことができましただから口の中で1人でパ1人パーティーしたい時にいいですねそして最後のこちらのコーラフラペチーノでしょう、ね、炭酸のいわゆるシュワッとする感じではなくて純粋にコーラの甘さだけを楽しむことができるフラペチーノでしたなので炭酸は苦手だけどコーラが飲みたいというと隙間の需要に見事に応えた商品だと言えます 甘めで美味しいのでコーラの味が好きなのであれば飲んでみてほしいですというわけで今回はフードはミックスパフェケーキがいろんな食感や味を楽しめて一番美味しく飲み物はコーラフラペチーノが甘くかなり強めの甘さで癒してくれたので両者を代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演